誰にも言えない」「言葉を抱えたまま」「一人で泣いてた」誰「それ今」「ちょうどに笑えない僕ら」「二人でやって笑った」「真夜中過すぎに をただて「さよなら僕らはきっと生まれ変われるから」「悲しみに出るんでしょ」「そしていつか空っぽのままの心に明かりを灯すように」「途切れ途切れの言葉を探して紡ぎ止めた」「それでもたった二人の世界 風呂敷せ僕らは選ぶこと迫られるばかりとしてここか大事なものを壊れるほど抱きしめていた明けがくすぎの光の空 少しだけ未来が見えた気がして馬鹿げた夢だってきっと願い続けるから奇跡に近づくんでしょうそれは意味の弱さの隣に見つけた強さのかけらだって途切れ途切れの言葉を探して繋ぎ止めて たの奥に道の世界を守ってゆくんだ空に祈るように君と誓う明日た潮<音楽><音楽> 「さよなら僕らはきっと生まれ変われるから」「悲しみに手を振るんでしょう」「そしていつか空っぽのままの心に明かりを灯すように」「途切れ途切れに」 「それで」